はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は埼玉県の羽生市に来ておりまして、僕の動画では珍しくお蕎麦屋さんに行こうと思っております。本日向かっているお店は一元さんというお店でして、こちらの一元の店主さんがラーメン好きなんですけど、僕もね、何度もお店等でお会いしてお世話になっている方でして、今回はね、ようやく初めてお店に伺うことができました。で、 なんで行きたいかっていうと、僕もよくお世話になっているゴールデンタイガーさんというラーメン屋さんに PKM っていう有名なメニューがありまして、それをね、オマーシュしたようなメニューなんかもあるそうで、それがね、ずっと気になってたんですよ。え、本日はね、おすすめを3、4品ほど用意していただいておりますので、もうね、めちゃめちゃ楽しみなんですよ。もうね、お店の近くにはいますので、早速ね、そちらの一元さんの方に向かっていきたいと思います。 とということでただいまね店内の方に入ってまいりました中もねもう昔ながらのお蕎麦屋さんって感じで落ち着いたね佇まいなんですけどまず1杯目にいただくのが門珍、まあ、というねお蕎麦界の二郎とも言われてるような門マンっていう有名なお店があるんですけれどもそちらのお店をリスペクトオマージュしたメニューみたいでしてもう注文の方はしてあって作っていただいている最中ではございますのでちょっとねメニューが到着するまで少々お待ちしたいと思います いただきま す, <笑><笑> す, すうお<笑>ということでただいまね1品目到着いたしました、えー、1品目がね先ほどご紹介させていただきましたカドチンでございますこれ冷たいのと温かいのが選べるんですけれども熱盛りで注文させていただきましたいやそれではね早速いただきますどうしようかなひとまずスープきてるんだけど 具材と麺がすごすぎるんでちょっと上からいかしていただきますこれね、豚バラとネギがうわ、めっちゃうまそういただきます、うんー、うんーうわ、ん、スープうまもちろんね、具材もおいしいんだけどスープうま、うん 優しい感じなんだけどお肉のねうまみがしっかり入ってるんでうまい麺ギチギチだすっごい麺<笑>こんな感じだいぶね太切りなんですよちょっといただきます<笑> スリ系で、めっちゃうまいわこれ、うんまたねこの麺の太さが食感とかすり心地すごくよくしてくれてて独特なんだけど癖になる一杯ですねうん 大思いででこの量でしょう多分ね並盛りでも結構量多いから皆さんもね注文するときはちょっと注意した方がいいかもお腹と相談した方がいいねうんうまってかふっとこれこの目見えますめっちゃ太い俺 そしたらそろそろねこれついてるネギの薬味とでまあお蕎麦といったらのこれ唐辛子でうわこれ本家さんもねまたこの七味がめちゃめちゃ合うんすよ<笑>うん う, ん、うまっうんこれ辛味とかじゃなくてね香りがうまいよやっぱ七味合うな うん。 具材とかがジャンクだから水がうまいは<笑>ぁ<笑>、うんー、うんー<笑><笑>てことで、一杯目のねこれカドチン、完食いたしましたごちそうさまですありがとうございます、すいません二杯目も ありがといます<笑><笑><笑>いいいいいいということででもね2杯目に到着いたしましたのがこちらでございますこれね見たら分かる視聴者さんうちはね多いと思うんですけれども TKM でございますね TKM もこれ略称でして卵かけ麺というメニューなんですけれどもこれね下にねタレががっつりと入っておりますのでちょっと、ね、まず混ぜたいと思いますだ よいしょマジでうまそうこれこれですよこれそしたこれ2杯目もいっちゃいますねうんうんうまっんだこれこれ今回ねうどんなんですけどコシがやばいなこれ うん。なんだこれめっちゃうまいぞいいやうんいろんなね大食いのお店でまあ太っ こう腰があって固めっていうのはもちろん食べたことあるんだけどこの厚みでこの腰はちょっと食べたことがないかもまたね太さもちょうどいいからすずり心地もいいんですよで腰もしっかりあってこれマジでうまいっす<笑>うんうんーじゃちょっとこちら薬味ですね今回はネギとわさびでいやこれ絶対 うまいな絶対うまいうんうわうんまもともとねもちろん卵の甘みもあるし醤油のタレの方もちょっとね甘みが か, かってるんですよでそこにわさびの風味とネギの清涼感これね合うよ うんうんうんうんうんちょっとねこれゴルタイさん好きはこのテ TKM を絶対 はい、食べてほしいうどんのティーケームってこんなうまいんだって改めて思う絶対にこれマジでうまいなうんうんうんうまっということで、えー、2杯目のねこちらのティーケームを完食させていただきましたごちそうさまでした すごい。ありがとうごごいいますすごい、えー はい、ということで、3枚目がね、到着いたしまして、これね、かまちーというメニューなんですけど、これで、ね、あの、ちょっと特別バージョンみたいで、肉がね、めっちゃ乗っております。これも、混ぜるメニューなんですよ、本来は。ただ、ちょっと具材が多すぎるんで、上のね、ちょっとトッピングの方から、つままていただきます。ちょっと見えるかなこれが牛すじ。で、これは、炙ぶチャーシューかなとんかつに、まあ、このチャーシューと、肉増しスペシャルっすね。これ、揚げたてみたいなんで、サクサクのうちに。 できたての揚げ物うまい<笑>うんでちょっとこのチャーシューやっぱこのチャーシューっすよすごくない<笑>うまやば<笑>一応言っときますけどうどんです<笑>うんでこれちょっとね今日だけの特別な やつらしいんですけど、和牛の牛筋を使った牛筋煮込みでございますね。うわうまいこれ。牛牛うまいですねこれ。なんだこれ。<笑>めっちゃうどんに合いたいんだけど合えらないんだこれ。どしようかな。いや合えよこれは。もったいないこのまま食うのはと。うん。うわうまそう。 ここんんななな贅沢うどん食ったことないですね<笑>すごいなすごいなこ れ, <笑>う<まっ><笑><笑>これ、ね、牛すじの甘みとかうまみがねしっかりとうどんに移っててこれで、ね、さっきは冷たかったんだけどこれはねあったかいメニューで、ね、うどんのコシとか香りがまた変わってくるんでこれめっちゃうまいですね。 うん、うんちょっとね、薬味のわさびとかを入れる前に牛すじだから絶対やと思うんで唐辛子も軽く。 めっ ち, ちゃうまいホルモンうどんだった。めっ ち, ちゃうまいホルモン。やっべえこれ<笑>。うん。うん。 変させていただきますネギとでわさびとうわぁうんうん、まっこのチャーシューにわさびが合うのよ、うん 最後のメニューなんですけどもうないのようますぎてねダメ止まれない<笑>うんうまうん、うん、いやーということで3倍とも完食させていただきましたごちそうさまでした はい。ということでね、えー、本日はこちら3杯いただいてきました。まあ、基本的にはね、お蕎麦屋さん、おうどん屋さんにあるようなメニューではなく、結構ね、アブノーマルなメニューなんですけれども、もちろんね、あの、通常の、まあ、天そばとか、森そばまあ、ざるそばだったりとか、普通のお店に置いてあるようなメニューももちろんあるんですけれども、一元さんだけにしかない、この特別なね、この限定メニュー、ツイッターの方とかでは、一日何食限定とかで毎日発信しておりますので、気になる方はね、ぜひそちらの情報をチェックしてもらってから、この一元さんで気になるメニュー食べてみてください。 いやめっちゃうまかったですめっちゃうまかったですけどめっちゃ量多いですね大盛り<笑>あの応募にされる方は、まあ、普通の方だと食べきれない方も結構いらっしゃると思うので、まあね、動画を見てもらって量をね確認した上で自分のお腹と相談して食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画あったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたしますじゃあねあーすいませんごちそうさまでしたありがとうございました ま<笑>い